演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますこちらお目出しの品お菓子5つを食べたいと思いますこれは先日ハンバーガーを食べに帰りについでに買ってきたんですこちらがなんかお店に出されてる豆名だし ね、なんかパシルカサンド。これなんか別の場所で聞いたことあるの。キャン、洋館。これなんか和菓子置いてあるとて珍しい気がしますね。ではお店同様の豆菓子から。中はこんな感じになってます。食べてみたい。と思うここか。 豆のいい香ばしい香りがしてきました。こんな感じですではいただきます。ッバッテリーがというわけで急いで食べています。もう最後まで持つかなこれ。うんお汁粉っていう割にはちょっとな物足りない。 オグラトーストが目玉の米田コーヒーのようだけどそこまででもないかなまあパンには合いそうな気もしますがふんわり、まあね、しっとり甘ささっぱりのどら焼きですねコーヒーよりもお茶と合いそう。 最後の最後に一番強烈なの来たなこれこれはインパクトに残るぞーっていうかもうすでに残ってる最初に食べたこの豆が引きは香ばしさの塩気がポリポリとした食感とともに口の中に気持ちよく聞こえて美味しかったですとコーヒー飲む前に何です、ね、というわけでこちらの点数とさせていただきます続きましてこのシルコサンドはあんまりお汁粉って感じはしなかったですね そしてこの要素どこにあるのか特にあぐきがちょっと感じられないなと思ったの残念でしたビスケットとしては普通に美味しくはあったのでこちらの点数とさせていただきます続きましてこのヨうカミあんこのさしっかりと口の中に入がるシンプルなヨうカミですけどわざわざで買うかなっていうような部分もちょっとありましたのでこちらの点数とさせていただきますそしてこちらのコメダシだンコーヒーのどら焼キ こちらも割とシンプルな感じで生地はふんわりしていて中のあんこの甘ささっぱりとしていて美味しかったです洋くあのにはちょっと買っても食べてみたいかなと思えるようなあんこの甘さがよかったのでこちらを提出とさせていただきます最後に食べた米のコーヒーがコーヒー鍋ね<笑>舐めた瞬間にコーヒーのほろみが口の中に広がってきて朝の目覚めにぴったりですね本当にすっきりすることができます朝一日 いや気分転換にぴったりだと思いますので、こちらの点数とさせていただきます。トメダコーヒーのお菓子も美味しかったですが、ちょっとお金かけるとパンチが弱い気もしますね。スターバックスとかでもまあこういうのもいいものです。それで、ね。